おはようございます。6代目です。先日ですね、あのー、寄生獣というコミックの実写版が映画化されるという話をちょっとしましたけど、今度ですね、10月からその寄生獣のアニメ版が放送されるそうです。青畳工は6代目これは、見なきゃと。私もちょっと調べたんですが、ええと思うキャラクターデザイン。全く別物になってました。びっくりしました。 ちょっとこれはあの独特なタッチのキャラクターじゃないちょっと雰囲気が出ないんじゃないかというほどのキャラクターの違いちょっとショックです見ないかもしれません見て楽しくなかったらもう二度と見ないかもしれません寄生獣生の確率というのがタイトルになってますがどういう内容になるんでしょうか右の声をあの寄生獣の右ですね寄生してるやつ平野綾さん声が可愛すぎるんじゃないかと なんとなく違うイメージが違う主人公の泉真一も顔から違う声もなんとなくまあ声は誰が喋ってるのかなんとか島崎信長さん知りませんけどどういう声なんでしょうかまあ画像を見るとなんか後ろに規制されているまあ多分悪いやつ最後らへんに出てくるやつだと思いますけど悠々白書の戸黒にしか見えないさあこれはどうなるんでしょうか一度皆さんご覧ください